こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日は、アマゾン室の販売のポイント、カート取得について、カート取得の確認方法です。カートが取れてるというのはどういう状態かということなんですけど、この商品ページのね、アドトゥカート、あるいはバイナウの下に、シップフロ o ム、あるいはソールドバイというね、表示があります。これ、シップフロ o ムというのは、 誰が発送しているかで。FBA 使っている場合、ここは Amazon あるいは AmazonAU になります。そしてソールドバイ、Sold b イ y ここが、えー、これはね、AmazonUS になってますけど、えー、あなたのショップ名になるのがカートが取れているという状態です。でこの状態になっていないとね、えー、あなたの名前がこの Sold b y に入っていないと、まあ、そもそもこれね、えー、売れないと。最安値じゃないと、 カート取得してないと売れる可能性ないんで、まあ、儲かる値段で売れるっていうのは、このカートが取れるということなんでね、必ずこのソールドバイに、えー、あなたのショップ名が表示されるという状態までね、えー、値下げして、えー、表示させてください。またこの確認方法ね、これで合ってるでしょうか今、カート取れてるでしょうかと。あるいは個別サポートの会員さんは、 え、カード取るためにはいくらに下げればいいでしょうかというのをね、質問していただければ、またサポートしますんで、お気軽に確認、ご質問ください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。